Bye.、Yeah. 入れてきまし た, たも少しのご神話です。 学校の先生 you <laughs> ならば俺もさらにたけるとしようさあ無敵の時間ですさあパーお父様今挑戦が参りましたおお挑戦今扉を開けるぞ挑戦 これに両踏まれ、まあ、これは一体何の騒ぎじゃトウタク様あなたは時代の闇の象徴排除しなければ光さす世は訪れません挑戦散々かいがってやったというふうに<笑>この恩師らずめこんな悲しい舞は。 もう二度と踊りたくありません皆さんの楽しそうな声聞いていると市場が湧いてまいります 俺は行くぞ。 続公金の乱が収束した後も平穏は訪れなかった各地で公金の残党が跋扈し天下は混迷の度合いを増していくそんな中北海の大衆公勇は残党討伐のため都庁に出兵だが 元公金の将勘外の反撃を受け包囲されてしまうこの交友の危機に一人の将が駆けつける利を求めず栄誉も望まずただ以前母が受けた恩を返すためだけに裏切りが常の乱世に義を重んじる武人太子児 劣勢の恩人を救うべく水産 私たちは黄金の残党を討伐するはずだったそれがこのように返り討ちにされこの窮地に駆けつけてくれたかそなたには感謝してもしきれぬ俺は当然のことをしたまで礼など必要ありません母はかつて光優殿のお世話になりましたその恩義に 今こそ報いたいのですおおんと真偽に厚い将よしかし我が軍は敵に囲まれている皆で突破するのは厳しか能せめて誰か一人でもいいこういうのその役目俺が引き受けましょう俺はここで毎日鍛錬を行っていますそして敵はその様子を何度も見ているはず今もし俺が出陣しても 敵はでであるると誤解しし油断するでしょうなるほどそれは確かに大使陣すまぬが頼めるか北東の平原に劉備という男がいる義の心を持つ彼なら力を貸してくれようお任せください必ずや援軍を連れこの地へ戻ります<音> 敵が油断した隙をついて包囲を突破する分かろう軍にけ取がれぬよう迅速に行くぞ AHHHHH 守りを固められて突破が困難になる。 潜伏法 するのをよあっ 敵将大使神が討ち取った、はい、この地は俺が制圧したぞ、はい、それやるか よし、これで敵の方位は突破したあの砦を越えれば劉備殿と合流できるこの砦を越えれば平原の地だあと少しで援軍を呼べるぞそこの者ここで何をしている人とかたならぬ武を持つ将と見受けられるが俺は北海大使幸雄が確証大使主義 平原の劉備殿へ援軍を頼みに行くところだ。なんと、私が平原の将、劉玄人だ。詳しい話を聞かせてくれ。強き武と、真意の心、大師寺殿は。 その双方を併せ持っている今は使える主を持たずともいずれ必ず武を捧ぐべき者と出会えようカング様がいれば敵は皆逃げていくでしょう光祐殿のためにここまであなたほど真偽に厚い賞はおるまい い, いえ光祐殿は俺の恩人 報いるののは当然のことです。それよりも劉備殿力を貸していただ困っているものを見捨てることなどできぬいざ共に光祐殿のもとへ参ろう拙者が敵本陣を襲い陽動を仕掛けよう貴殿はその隙に光祐殿を助け出すぜ早っ 私も大使殿と共に行こう、うんうんうん 次、の策 を, る次の策をるてならはは任せずて我々はここから敵本陣へるじい必ずこういう殿を助け出してみせよう。 は俺が制圧したの、うんうん、あや見事であった私はお前の働きに習うとしようそうやるか あとは頼んだぞだだだだだ敵の攻撃が激しい援軍はまだ来ないのか のみでは殺しの末裔が賊に滅ぼされるこれが乱世に生きる者の儚さよ<笑>間に合わなかったかこういうの申し訳ない。